レッスン8、リオテレポーテーションです。そうすると、まずは、後手 の, のインフォメーションで情報を通信する場合にはどうなるんでしょうかね。まあ、例えば、いつもの使っている光なんですけれども、レッスン1 の, の例 で, では、まあ、万里の頂上 で, で火を使って、それが助けてくるサイトのメッセージになってたでしょう。そうすると、まあ、格子で、でと 作っているところから直行に行って、人の目に当たってそれが情報になっているんでしょう。あとはまあ物理的にもあのスーパーコンピューターからラップトップにつながることもそれが光ファイバーを取るとかそういう場合もあるんですけれどもそれだったら更新 も, もうデータを通信しますよね。そうすると、まあ、この物理層にはメッセージをエンコードしているんですけれども 作ってる拠点からあの届くところまで送らなければならないんでしょう。それが送信者と受信者なんですか。ソースとデスティネーションで。漁師の場合には一緒でしょうかね。これがと重要な質問なんですが、例えばこういう網があれば、ネットがありましたら、それが。 まあ、これがノードなんで、あとはチャンネルで繋がっているでしょう。クワノード と, とクワンチャンネルで。これが作りたいリオシインターネット で, ですね。そうすると、まあ、今のところには、と距離には別にあの 考, え考えなくていいんですけれども、どうなるんでしょうかね。例えば、メッセージを送りたい場合には、このセンダー、その送信者 が, がとこういうキューベットを持って、一つのキューベットは、まあ、 汎用なと、サインの状態を持っているんでしょう。センえーはとターゲットに送りたい場合にはどうすればいいんでしょうかね。まあ、これがもちろん、その情報を取って、講師にコピーしてと、送ることは可能でしょうかね。とこの矢印 の, の通りで。どうなるんでしょうかね。でもまあ、例えば、 この辺が、このリンクはない場合にはどうすればいいんでしょう。まあ、それでも他の経路では選択は可能で、それがちょっと横に行けながらできるんですが。そうすると、まあ、二つは切れている場合にはどうなるんでしょうかね。これが通信ができないんですよね。ではないんですかね。<笑>そうすると、まあ、それが、えっと、 状態次第なんですけれども、美容テレポーテーションは可能ですね。そうすると、えっ、ー、と、センダーからターゲットまでは登録なんですが、どんな 状, 状況で、でどんな要求は必要でしょうかね。そうすると、まあ、情報 が, が動きますけれども、物理的には何 も, もう動かないんですよね。まあ、それが変だよね。本当は、 何でものメッセージを伝えたい場合には、何か物理的には動かなければならないでしょう。それからちょっと見てみましょう。この場合には、アリス は, はとキュービットを持って、あとはアリスとボブの間には、と一つのウィもシれツレができている と, との前提にしましょう。そうすると、アリスのところにはと、持っている重要なデータのキュービットと、 その、えっと、Bell ン a i r そのンタングルジョーダ a n ン l e d ステ a ト e の, の持っているキュービットは、この2つ合わせて一緒に測定する場合があって、その一緒に測定すると、と結果 が, が, が出てきますよな、ね。工点 の, の結果なんですが、それが測定のアウトプット。そうすると、そのアウトプットが、i c スからボブ に, に, に送らなければならないんですが、それが、まあ、工程の情報なんで、 そうすると、ボブにはその情報をいただいて、何かキュービットを直さなければならない。そうすると、どうなるんでしょうかね。できれば、それが最初のインプットの p s i ステートに戻ってきます。そうすると、その情報が Alice からボブに送ることができたんだよね。